一試合目から心が折れ、トラウマとなり、フルフォースを降りてしまったフルフォース師匠。調子が乗らないままフルフォース師匠は、トランスライフル師匠の頃に使っていた、ジャスティスイノベーターに登場する。そして相手に現れたのは、九ヘリフが二人も現れたのであった。盾持ちが1人しかいないこの編成。果たして勝利することができるのであろうか。次回、ダンスリーダーストラトス。 怒涛の回収撃俺は諦めといった予告なのを覚えていますでしょうかどうも、相変わらず動画編集モチベ低い、デトさんです。優秀型フルホフースなら使えるんですがね。なぜか激熱型フルホフースは苦手で、まあ、なんだかんだでイノベーターが一番しっくり来てるってのが実際の本音です。だって、火力出しやすいんですもんの特に終盤での戦況をひっくり返しやすいってのが、メリットですね。かさ本人の足をくて逃げづらいですけど。 さあ予告していましたセリフ2枚編成の相手ですタクティクスもイケメンですがそこはせめてなんとかするしかないですねコちトら効果力2枚編成ですからねガンガン攻めて回収していきますよでは皆様いつもかさくん動画お楽しみくださいあな た, たちに勝利をさあ行くぞさあ始まりました たたきからたすじみも、ゴーンにたたくさんじので我々は詰めるしかねえ。かわ い, いいの、ひにも、えりがいるかなるか辛すぎん大あいた、きつけそうになりますよ。ほんま、実際はしませんよ。するわけないですからね。こもうまないか勝てるか合いも勝てない、と言ってないでかけるさん、ナイスかット嫌がらせかってくらいじムだからに通活すべてでてす。そうだ。ーーこうきじに、飛行そは受け。そういり割りづらいなら、相手こを見かけますとか、最快適でしょう。 セットカード体重変願います。ななんでこいつたと思っていたのって毎回思うと、この大事とは言え。0円くらいなら悪いから い, いやと思っていた。昔の自分に今この観点を見せてやりたいと思うばかりです。と、こう言えば、ていちゃうよ、ね。 こういうの形はー、あててうまくいかなかったにしても思い切り派にぶつかんでるやんりいいつも通りあんまり価値はしぼていないですが、これからですよ。これからが本番です。このメージのクロスンクはブルだろこんなに気を考えないで、くそ、覚えてろよ。この針は必ず返してやーの。髪に上がるといういか会。うまいやない会はわれ、名前を覚えといたみはわれ、若い来てから目の前にヘリクがある。我々の髪に髪を嫌え。 引きようと左格闘を決めて見せ場作ろうとしたもののアンチジャンプガンのひるみで格闘使えず結局やられてたと思いますけどね全く回収できてないこの天井どのく知っていますかここからだいぶ正確に別のものよ分かりますね瞬間軽く辛い気がする対応ですね いつでも2枚回収しないといけないこの状況誰かが回収してくれたら正事は上に2枚回収はありましたね正事が見えてきました次回の処理器も回収しておきたいところです自分の場合い処理器があるはこんな難航ですねそんなこと言ってたら回収した勇者が帰ってきましたねあの勇者は家に高速武器を2種類も持っているからやっといないですよね少ないと嫌いそこあれば着地迫力法取られることもないのにうそ長勇者ミルさん高速武器を持ち攻衛から攻撃できる武器を持っているそんなお前が羨ましいだーじゃあなんで足をこ上に ねん大学てない大悟決定はないわけでおきましょうか何か遠くまで見せてイントダウン取れましたでの勝手も処理しこういつこいつこいなけてたまるかーこんなダーがすぐといてトランスライティーけ当ててやるファイヤアークルあと3枚回収で終わるんやと3枚で味方をこいで俺はトランスライティーをついた相手が無理なうと回収はもらってくれるもわれてたら勝った当りになってくれる方がいる俺の役目がかぶるようてたまにだあまさ 一周終わったどちらかのに所回収で終わるだがこちらの耐震もよろしくはない当たりの俺俺は一人じゃない俺には心強いウカがいるのが 味方を信じて自分のやり出すことができた試合でした。正直ねえりくり前とか絶望ですよこっちから確定たまらんとたとられないんででも今回はバースト味方がいてくれる先生として横やり入れてもらえるので絶望しず勝利を手にしましたみんなのおかげです野らもやりますがこれからはバースト多めにやっていこうと思います実際 す, すでにバースト多めにやってるけどね対戦しますボのプレイヤーの反応を待っています